それでは行きます。このセリフ言わせてみせるわ。あなたはあなたはなんだよ。食べましたね。<笑>このプリンを食べてねえよ。本当に食べてないんですか本当に食べてねえよ。だってそこにスプーンが転がってるじゃないですか。バレちゃうしょうがねえ。<笑> これのスプーンでなんで俺が食べたって証明になるんだよだってそのスプーンにはあなたの聞き手側に置いてあるじゃないですか<笑>お前何を言ってるんだ<笑>だからなんだ俺はやってねえいやあなたはやったいややった俺は無実だお前はやったやってないやった絶対やってない いや俺は何もやってない、うん、やったやった私がやりましたってやったらないどっちやんだ。た<笑><笑><笑><笑>何何何だろう言ってほしかったのはそれ 何回かやればそれでもで出てくるかなと思ってそうか、冤罪系じゃないんだね、でもね<笑>まあ冤罪系変わるね、えー、そうそうそうい や, いや惜しかったいや、プリンなのがまずかったかなまあ確かにね、ちょっとちっちゃめの罪だったよね<笑>どんな罪にすればよかったんだろういやこれは難しかったな惜しかったでもはいはい、ということではい、ということでお時間となりました本編ではどのような会話劇が<笑><笑> どうぞ見てからのお楽しみに以上今日は言わせてみせるさをお届けしました